はい。えっと、引き続き第2部ですね。もう40分喋り続けてしまいました。すいません。えー、っと、手短にするつもりだったんですけども、えー、第2部ですね。いよいよ第2部を始めます。すね。第2部遊ぶですね。楽しみでしょ遊ぶね。もうすっかりね、頭も、もうパンクするぐらい学びました。ね。皆さんね、すいませんね。もう、長々とお喋りして。はい。特別訓練ですね。 遊ぶ前にやっぱり、ね、訓練しとかならダメなんですね。やっぱり、遊びも真剣じゃないとね。ICG 戦隊防ぐんじゃですね。厳しい特訓だけども頑張ってください。防ぐんじゃの任務です。あの、悪い売イね。これを侵入を防ぐのが任務です。ゲームで登場してきます。売イこの2種類を覚えてください。肺炎球菌用と不動球菌です。どうやって防ぐんですか どうやってやっきますかここねシュワってね、ね ビ, ビビビビビってねできませんそれできませんはいそうそうそうそうそうそうですねポケモンのボールピって投げてねうんできませんできませんできませんそれできませんからはいはいわかりましたいきましょう攻めと守りですね防ぐんじゃの攻めですこれ武器ですねこれ我々の武器ですけども抗菌薬 あの、まあ、一般に抗生物質と言われますね。抗生物。で、えー、この中でですね、いくつか覚えてほしい抗菌薬があるんですね。抗菌薬。あ、実は抗菌薬と抗生物質少し微妙に違うんですが、もうあえて私、抗菌薬で言います。なんでかっていうと、抗生物質だとなんとなくわかりにくいですよね。抗菌薬っていうことは、菌に対して抗う。菌と戦う薬っていう意味ですよ。 金と戦う薬です。こっちの方が分かりやすいでしょ。抗菌薬の方がね。金と戦う薬って書いてるんだから。なので、私は抗菌薬という言葉をこれからも使いますね。この中で覚えてほしいのが、ペニシン G ですね。ペニシン G。それからセファゾリンです。この二つ、まずしっかり覚えてほしいんですが、これはですね、まあ、ある程度、ある特定の菌。つまり、病気を起こしている菌だけを狙って、ということです。 実は体の中にはたくさん菌がいますよね。あの、悪さしてないんですよ。悪さしていない菌まで殺す必要はないので、悪さしている菌だけをできるだけ、そういう、そ、そこだけを狙って、あの、攻撃したいというものが、フェニシリンジーとセファドリンが、これが、えー、あります。それから、セフタジジムという薬があるんですが、これ今回は、まあ、覚えなくてもいいというかですね、使わないんですね。 使わないです。あの、我々使うことはあるんですよ。使うことあるんですけど、特殊な場合に使います。これは良いバイキンです。つまり、えー、体の中にいるですね、あのー、悪くない菌も、えー、殺してしまう場合があります。逆に一方ですね、悪い菌を外してしまうことがあるので、で、なので、これ使いすぎに注意って書いてますけど、今回のゲームではこれは使いません。 それから、バンコマイシンという薬ですね。これは今回、あの、使うことがあるかもしれません。あるかもしれません。ですが、これは、実は、諸ハの剣ってやつですね。諸ハの剣。諸ハの剣わかりますね。あの、剣っていうのはですね、あの、日本刀の場合ね、片っぽだけ切れますよね。でも、あの、外国の剣って、こう、こっち側とこっち側にね、歯があってね。そうそうそう。自分をこう、 切ったつもりでもうこう、ここ当たったら自分切れちゃうみたいなね。まあ、な, なんならこう、手、手持ってるとこ、ここもう歯になってるで、ね、手が、こう、真っ赤に血だらけになっちゃうみたいなね。まあ、そういうイメージですけども。つまり、えー、っと、我々攻撃をするんですけど、菌だけじゃなくて、まあ、人にもちょっと効いちゃうんですね。はい、バンバーンと。バンクマイシン中くらいですかね。で、ここで覚えてほしいのが、先ほど出てきたバイキンズのうち、肺炎球菌をですね。肺炎球菌には、ペニシリン、 そうです。ペニシリン、そう。ね。G のとこを言うですよ。ペニシリン G と言ってくださいね。ペニシリン G ですね。もう一回行きますよ。肺炎吸気用には、ペニシリン、その通りです。はい。お見事です。ね。じゃあ、黄色ブドウ吸気の場合ね。ね。ペニシリン G 使う。ね。ペニシリン G 使おう。ね。バキューン だけどね、ペニシリナーゼっていうのを持ってるね、これね。吐き出すのね。溶けちゃったね。溶け、溶けた。溶けたよ、今。ペニシリン G が。ね、ペニシリン G 溶けちゃったよ。どうするということで、特殊加工のセファゾリンっていうのを使いますね。いいですか黄色ブドウ球菌ね。ブドウ球菌にはペニシリン G は効かないので、セファゾリンを使いますね。いいですか 普通のブドウ球菌ですよ。普通のブドウ球菌には何を使いますかせーの。そうです。もう一回ね。せーの。そう。セファゾリンね。特殊加工のセファゾリンを使いましょう。さて、ブドウ球菌の場合。今、普通のって言いましたね。普通のね。まあ、ブドウ球菌の中でも、黄色というつくのがあります。黄色ブドウ球菌と言います。 普通の黄色ブドウ球菌のことを MSSA と言います。ちょっと難しい言葉で言うと、メチシリン、感受性ュ黄色ブドウ球菌の略で MSSA と言います。で、ここでちょっと MIC っていうのが出てきましたね。これね、専門用語なんですけど、ちょっと簡単に説明すると、MIC が高いと薬が効きにくい。MIC が低いと薬が効きやすいということです。つまり、 MIC っていうのは薬の効きにくさレベルを表していると言っていいでしょう。つまり今、MIC 低いので薬が効きやすいということですね。これが実は進化するんですね。m s s でどう進化するか。メクエ進化するんですね。メクエ進化ね。ポケモン見たいでしょ。メガ進化ね。メクエ進化をするんですね。 そうするとね、名前が MRSA というのに変わるんです。これものすごく大事な菌なんですね。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌という名前です。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌。MRSA と言います。MRSA。見てください、これ。MIC レベル。やばくないですか、これ。やばいでしょ。ね。振り切っちゃってますから、こう。ね。レッドゾーンに入ってます。 もうこれだとね、ICT センターを防ぐんじゃんもね、びっくりですね。うわ、MIC が振り切れた。ね。MIC 振り切れちゃった。わどうするどうしましょう困ったね。もう諦めましょうかね。うん。そこで使うのがですね、バンコマイシン。秘密兵器です。はい。MRS には、バーンバンバンバンバンバンバンバンコマイシンですね。 いいですかバンコマイシンね。まあ、他にも薬あるんですけど、バンコマイシンっていうのが一番有名なので、バンコマイシン。ね。ただ、注意しないといけないのは何でしたっけそ う, そうそうそう。味方も傷つくですね。なので、普通のドウ球菌 MSSA ですね。普通の黄色ブドウ球菌は使わないでくださいね。できるだけね。できるだけね。効かないわけじゃないんですけど。ね。使わないにしましょう。という。まとめるとこんな感じですね。 えー、肺炎球菌には、フェンシンジンですね。普通のペトド球菌は、セワザリン。エマーセンには、バンクマンシン。今回は、セフタチジンは、使いませんね。使いません。ですね。はい。ということで、攻撃。以上。次ですね。守りですね。これも大事ですね。あの、この、今回は肺炎球菌だけに対する。これワクチンがあります。肺炎球菌ワクチン。聞いたことないですか肺炎球菌ワクチンね。 これ、小児用と大人用があります。小児用は、小児にも使えますし、大人にも使えます。だけど、成人用はですね、子供に使えないというか、子供に使っても、ほとんど、えー、効力を発しないんですね。なので、えー、その二つはちゃんと使い分けるという質があります。注射ですね。まあちょっと、ちょっとチクッとするだけだからね。もう全然大丈夫でしょこね、もう、もう楽勝でしょ注射とかももう慣れっこですよね。ということで、 えー、炎囲菌には、ペニシリン G ですね。ペニシリン G を使います。すいません。ちょっと反応してしまいます。ペニシリン G を使いますね。じゃあ、予防するためには何を使いますかせーの。そう。ワクチンね。普通のブドウ球菌には何を使いますか ?MSA には、MSA には、にはペニシリン G は使いませんよ。 ねペニシリン ?G は使いませんから何ですかせそうそう、せ。せ。セフタじ ジ, ジムじゃない方です。セフタジジムじゃない方。そうそうそう。セファゾリンね。セファゾリンです。じゃあ聞かない。セファゾリン聞かない。どうしますかそうねこう。バーンってついてますね。バーンってやるんね。バーンってのがね。何でしたっけうんうんうん。そうですね。バンバンバーン。 バンクマイシンですね。ということで、これができたらですね、君は大学生をもうすでに超えているかもしれません。ね、かもですね、かもね。ということで、えっ、ー、と、今からですね、あの、一旦ここで休憩を入れるというかですね、ビデオなんで、続きはすぐに見ることもできるんですが、とりあえず、あの、私のホームページから入るとですね、あの、 ゲームができますので、ぜひ、えー、オンラインゲームのところからゲームをお楽しみください。今の説明を聞いてると、まあ、おそらく100点取れると思います。まあ、間違ってもね、これね、あの、どんどん先に進んできますから、まあ、間違いながら、あの、勉強してください。ですね。これ100点取れたらですね、大学生を超えられる。かもしれません。かもですね。あくまでかもですからね。 ということで、頑張ってください。で、えー、ホームページからも入れるんですが、バイキンズワールドで検索します。ね。Google とかで検索してください。そうすると、現在公開中のゲーム一覧が出てきますから、この中のバイキンズウォーというもの。それから、まあ、それ終わったらですね、あの他にもいくつかありますから、えー、やってみてもいいでしょう。で、先ほどのはこれですね。これです。 ということで、第2部、これで一旦終了いたします。まあ、あの、引き続きもしよかったら、第3部の方もご覧ください。